安心できる食品なのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。輸出入によって国を成り立たせている韓国。米中貿易摩擦や尿素水パニックなどの影響も懸念される中、農水産物の輸出は絶好調のようですが、 どうやらその裏には手放して喜べない実態が隠されているみたいなんです。東亜日報からの引用です。今年の農水産食品の輸出額が史上初めて100億ドルを突破したことが分かった。韓国料理への外国人らの満足度も 95% へと高まるなど、K-POP や K コンテンツから始まった 韓国へへのの関心がが食べ物とと広がっているるものと見られる農林畜産食品部と海洋水産部は28日今年に入ってから今月25日までの農水産食品の輸出額は101億300万ドルと昨年同期比 16.1% 伸びたと発表した農水産食品の輸出額が 年間100億ドルを突破したのは関連統計を取り始めた1971年以降初めてのことだ昨年の年間輸出額は98億7000万ドルだった一位の輸出品目は海苔で113カ国に6億ドル分以上を輸出した内需中心品目だったイチゴやブドウ高麗人参 キムチなども輸出を牽引する品目となっている。農食品部の関係者は今年の農水産食品の輸出額の伸び率はここ10年で最も高いとし、韓流が拡散し世界的に健康食品への関心が大きくなった影響だと語った。韓国料理を食べたことのある海外現地人が 最もよく食べる食べ物は、韓国チキン 30% だった。続いてキムチ 27.7%、ビビンバ 27.2%、トッポギ 18.0%、のり巻き 15.5% などの順だった。一番好きなメニューも、韓国チキン、キムチ、ビビンバの順だった。とのことで、 いかがでしょうか韓国の喜びが全面に染み出ているような記事ですね。韓流が拡散し、世界的に健康食品への関心が大きくなった影響だと言っていますけど、海外現地人が最もよく食べる食べ物は韓国チキンってどういうことなんでしょうかね韓国チキンは健康食品なんでしょうかさて、 軽いジャブをかましたところで輸出額の増加自体は悪いことではなく公正な貿易の結果であれば何も言うことはありませんただ韓国の農水産物及び加工食品についてはかねてより色々とダーティーな疑惑がありそれを知っている日本人の立場としてはどうしても輸出増加に対しても穿った見方をしたくなるのです 韓国産の食品が汚染されまくっているという事実は皆さんならすでにご存知ですよね。2017年8月には韓国国内の養鶏場で採集された鶏卵から殺虫剤に使われる猛毒の薬品成分が検出され大々的に報じられました。万が一この卵が人の口に入り殺虫剤の成分が体に回れば 直ちに激しい痙攣や神経麻痺などの症状が現れ、最悪の場合は死に至ります。しかも問題の薬品は1970年代の段階で殺虫剤の成分としても使用が禁止されています。とっくの昔に法律で使用禁止になっている薬品がなぜ未だに使用され、しかも大切な食品に購入してしまうのでしょうか 信じられない食品トラブルはまだまだ続きます2018年9月には学校給食で出されたチョコレートケーキからサルモネラ菌が検出されトータルで2000人の児童に食中毒の症状が見られていますサルモネラ菌による食中毒は安全管理を徹底すれば十分に防げるはずですからそのあたりの管理体制がいかにずさんであったかが 伺いますさらに同じ年の11月には韓国国内のロッテ工場で生産されたスティック菓子ヌードペペロの袋から生きているガの幼虫が10匹ほど見つかり大規模な謝罪騒動にまで発展していますこれ以外にも国内の畜産用家屋から家畜の糞尿が大量に付近の河川へと流れ出し魚が次々と死んだり 周辺にとんでもない悪臭を撒き散らしたりとトラブルに発展しています。その上問題の畜産農家は汚物流出について直前の大雨が原因だったと言い訳するだけでまともな謝罪一つしなかったというのですからますます信じられませんよね。これでは国民性まで疑ってしまいますよね。もちろん日本も人事ではいられません。 日本に輸入された韓国の農水産物、加工食品の中で食品衛生法違反とみなされたものが2017年には22件、2018年では24件となっています。1年間で食品衛生法違反が2桁とはちょっと多すぎますよね。大事な食品でこんなデタラメが平気で行われていると思うと、 韓国からの入食品を買うのが怖くなってしまいます。これは少し古いデータですが、2019年以降も状況は変わっていないのではないでしょうか。ちなみに2019年に韓国産ヒラメのほか生食用冷蔵むき身の赤貝、タイナキ貝、鳥貝、ウギなどについても検査を強化しています。個人的には、 いくら強化した検査をパスした食品がスーパーに出回っていたとしても多少高くてもやはり国内産を選んでしまいますね食品汚染以外にも問題はまだまだありますムンジェインの号令のもと国を挙げて日本への不買運動に取り組んでいる韓国ですがとうとう農業の世界にもノージャパンが食い込んでいるというのです 今回のターゲットはヤンマー。もともと農機具におけるヤンマーの韓国でのシェアは大きく、2005年には子会社も設立させるほど良好な関係でした。しかし、与党議員がある日突然、ヤンマー製品の製造年偽造を指摘し、国内市場からヤンマーを締め出そうと画策したのです。もちろん製造年の偽造はただの濡れ犬で、 言いがかりに過ぎません韓国としても不買運動の口実にできるなら何でもよかったのでしょう。それでヤンマーに香る国産農機具を開発しようとした韓国ですが、エンジンなどの主要部品、及び革新技術についてはすでに日本製に頼り切っており、国産技術をゼロから生み出そうにも特許の 90% を日本が握っているので、 思うようよには進みませんこんな状況でよくもまあノージャパンと言えたものですが、お国柄ですから仕方ありませんね。輸出額増加に気をよくしている韓国ですが、足元のずさんな状況が変わらない以上、いずれ世界各国から信頼を失うのは目に見えています。個人的には、日本産農作物が中国や韓国に流出して、